はい、右足お尻の横に持ってきて、手ついて、肘つければつきましょう。で、膝が浮かなければね、寝転がっちゃいます。もしこうすると、膝がピーンって浮いちゃう方は、肘をこうやってついたままやっていきましょう。はい、そうしたら、寝転がってる方は手腰の下に入れて、吐いて、おへそぐーっと背中に持ってきて、腰丸くして自分の腰で自分の手の甲をしていきましょう。 肘ついてる場合は腰丸くしようと思うだけで大丈夫。腿の前気持ちよく伸びてるのを感じていきます。腿の前がねしっかり伸びて、この鼠径部もしっかり伸びると反り、腰も治ってくるし。あと猫背もね。治ります。姿勢がとってもね。綺麗になっていきますよ。 でこう、腰痛とかもね、なくなっていくので、しっかりとこのももの前伸ばしましょう。ふーっと腰丸く丸く、腰丸くしていきます。はい、そうしたら、右膝胸に抱えて、今度腰丸めて、吸って。吐いて、右膝右の胸にぐー 持っていきましょう腰丸く右のお尻と右のももの後ろハムストリングス気持ちよく伸びてるのを感じていきます吸ってリラックスして吐いてぐーっと右の胸に持っていきましょう繰り返します自分のね気持ちいいペースで呼吸の数拍に合わせて繰り返していきましょうこうすることで右の腰がしっかり伸びて お尻が伸びて、ハムストリングスも伸びるので、体のね後ろ側、背面がしっかり伸びるから、体がねすごく柔らかく、前屈もしっかりえ深くできるようになるし、腰痛とかのね改善にもとってもいいポーズです。お尻もねこれだけ伸ばされるので、足がねまっすぐになってきて、冷えとかむくみも取れてくる方とっても多いですよ。 で最後頭ぐーっと浮かしてお顔膝にぐーっと近づけていきましょうはい足を下ろしますそしたらこの右足左にパターンと倒して右の指先を視線でね覗き込むようにして肩の力抜いていきましょう体の力全部抜いて はいそしたら右の手右の肩にちょこんと置いて肘を下から前吐いて大きく上から後ろ気持ちいい範囲で肘で大きな円を描いていきましょう腰が痛くなければ右膝左の床についちゃってで大きく回した時右肘がね後ろの床するようになれるぐらいまで肩甲骨 できれば、ほぐしていきましょう。これね、肩こりにもめちゃくちゃいい動きなので、一日に一回はね。ぜひやっていけるといいかと思います。はい、それではゆっくりと。反対の足行きましょう。左の足、お尻の横に持ってきて。 寝っ転がる方寝っ転がって肘ついたままでもいいですよ腰丸くしていきましょう寝っ転がっている方は手腰の下に入れて腰丸めて自分の腰で自分の左の手の甲をぐーっとしていきますそうするとねこの左の腿だけじゃなくてこの素形部のあたりも伸びるの感じられるんじゃないかと思います腰丸く丸く 腰で自分の手の手甲を押ししていきましょう体の力全部抜いて特に反り腰さんとかは左のねも も, があのももの前がすごく張ってる方すごく多いのであのここをねしっかり伸ばすことによってこの鼠径部のねリンパの流れも良くなっていくので足のむくみとかあと冷えとかそういうのもね本当に良くなっていきますよ。 左の方を胸に抱えて腰丸めて吸って吐いて左の腿も胸にぐーっと持ってきましょう腰丸くして左の腰左のお尻あと左の腿裏ハムストリングスしっかりと伸ばしましょうで吸ってリラックス吐いてぐーっと持ってきて自分の呼吸の長さに合わせて ゆっくり繰り繰返していきます腰しっかりねこのぐーっときた時腰しっかり丸めて腰でマットちょっと押す感じ吐いてぐーっと押しましょう吸って離す吐いてぐーっと持ってきて吸って離す吐いて気持ちいい範囲でやっていきますね これで体の歪みが取れるので熟睡すっきり朝起きられますよはいそしたらこの足右の床にパターンと置いて左の指先覗き込むように肩を開いていきましょう左の肩左の肩甲骨の力全部抜いてふーって長く呼吸していきましょう そしたら左の手左の肩のところにちょこんと置いて肘を下から前吐いて大きく上から後ろ大きく肩甲骨を回して肘で大きな円を描くイメージです。肩甲骨がねね緩んでくると後ろの、ね 床触れるるようになののでそのぐらいはね肩甲骨しっかりほぐしておくと肩こりも治るしあとね四十肩五十肩の予防あと改善もなっちゃった人も改善にもなるのでこうやって動かしていきましょう。ははいそれではゆっくりと 天井を見ていきましょう。はい、それでは左の膝、立て膝ついて右足伸ばして、右手まっすぐ真上に伸ばします。右のかかと少し床から浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にグーッと打ちくるぶしの下で下蹴りましょう。で右手まっすぐ上にぐっと伸びて伸びて伸びて伸びて、口から吐いて脱力します。あともう一回行きますね。 右のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと内くるぶしの下で真下ぐっと蹴って蹴り続けますで右手まっすぐ上にぐっと伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いてで圧力しましょう はい、そしたら左手で右の手首握って、右のかかと少し浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にぐーっと蹴ります。蹴り続けて、左手で右手、左に左に引っ張って、右の肋骨しっかり膨らませましょう。口から吐いて脱力します。はい、反対いって終わりにしますよ。右膝立てて、左足伸ばして、左のかかと少し浮かせて、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 はい、そしたら右手で左の手首握って、左のかかと少し浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にぐーっと蹴って、蹴り続けて、右手で左手、右に右に引っ張って、口から吐いて、脱力しましょう。 いかかがだったでしょうかこのストレッチぜひ寝る前にやって体の歪み全部取とって次の翌朝の体のむくみすっきり感全然違うのでぜひ寝る前やるようにしてみてくださいこちらのチャンネルでは忙しいママたちが隙間時間でできる簡単なストレッチマッサージエクササイズそして骨盤低筋呼吸をご紹介していますもしこの動画お役に立ったらいいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは また。